八十、日本語、久しぶりに会う。80日本語久しぶりに会う一、ストレス。一、ストレス。最近の仕事はどうですか 最近の仕事はどうですかうまくいっています。A さんはうまくいっています。A さんは私は最近ストレスがひどいです。私は最近ストレスがひどいです。健康にも 気をつけてください。健康にも気をつけてください。に、旅行。に、旅行。最近、元気最近、元気いや、あんまり。 仕事がとても忙しくて。いや、あんまり仕事がとても忙しくて。あまりにも無理しないでね。一緒に旅行行こうか。あまりにも無理しないでね。一緒に旅行行こうか。本当本当 どこに本当本当どこにさん、若い。さん、若い本、ね。本当に久しぶりですね。そうですね。 ほぼ三年ぶりでしょうね。そうですね。ほぼ三年ぶりでしょうね。わかりません。覚えもありません。わかりません。覚えもありません。A さんはもっと若くなったように見えます。A さんは もっと若くなったように見えます。